あちゃん見てハンバーガー作ろうそういうの大好きさ<笑>どこにも出口のない日々が突<笑>然にかわいそう僕も同じことを思っていた変わるん<笑>出会えすべ<笑>てが初めてのときめきだよ<笑>本<次の><笑> <笑>初めてのドキメキラは二人だから扉開けてー扉開け て, ー開けてー<笑><笑><笑><笑>はい、はい、というわけで、はい、今回はハ、はい、ンバーガーを作りたいと思います この間発見したんだよね、うんうん、おうちで作れるハンバーガーセット買ってきちゃった俺は食べるばかりなんでうん 俺, 俺も食べるばかりじゃ作っていただいて食べるばかり<笑>わさびとかいっぱい入れちゃうから<笑><笑>はいじゃあやっていこうと思いま す, りいます<笑>終了さあ、はい、というわけで、はい、作るよ<笑><笑>はい作ってくださいじゃあ<笑>じゃあお願いしますまず何からすればいいんだえっとねはいはい 月見バーガー食べたくないあとさ、なんか、照り焼きソースみたいなのさ、うん、欲しかったけどさ、うん、どうやって作ったらいいか分かんないじゃん。だからね、なんかスーパー見てたらさ、デミグラスソースだったの、デミグラスソース使おうかなと思って。あと、煮込みハンバーグみたいなのして、入れたら美味しそうじゃないと思って、ちょっとやってみようかなと思って、ねうん。あ、はい。はい。で、やっていきたいと思います。漂亮。とりあえず、トマトとか食っといた方がいいのかな。面白いこと喋って。ん面白いこと喋って。 まあどっかさ行っていあ出かけるよ、ね、出かけるじゃない、うん。それでなんか寮のトイレ待ちって何にまじゃ。何？<笑>いや。 あのね、<笑>違うのちょろっと行ってくる浮所じゃないのほんと普通に30分ぐらい待たされることもしばしばあるしいやそれはしょうがないじゃないのよいやしょうがないんだけどさ、うん、なんかもう何してればいいかわかんないそしたらもう見ててくれたらいいよだから俺基本携帯持たないからさ、うん、なんかほら本見とくとかさそんぐらいな規模なとこだったらねうん本屋さん行ったりとかねなんかウィンドウショッピングしたりとかね普通のスーパーとかだから、うん、コーヒーとか飲んでていいよそしたら。うん に ょ, にょまあ気をつけますくのこ見ていたかくれんぼお尻を出したこいほらでかくないこのアボカドでか俺の顔と同じぐらいじゃないアボカドと一緒なんだよな俺顔の大きさ俺のクラブと見合っ同じもうやめてやめよ実際のサイズでもこれででかいよねでかいでかいアボカドでかいおっきなアボカド欲張りサイズって書いてある<笑>欲張りだなしょうちゃん と大腹空いてきたシュマイ食べる な, 今はなじけら な,、うんうんね、ないマジきれないあ なあ<笑>やや そ, それやだ、そ れ, それやだ、それやだ。なんかさ、俺がさ、泣くふりしたらさ、この人も泣き始めるの。赤ちゃんが泣くときのさ、うん、お母さんも泣いたら泣きやむみたいな<笑>、あの、あれよね。そうそう、なんか聞いたことあるよ、ね、<笑>そょ<う><笑><笑><笑> すごいね、分厚いベーコ ン, かな分厚いベーコンでもこれだとね分厚すぎるからちょっと薄くしようかな<笑>そういえばさ俺はさ、うん、昔のさ動画でさ、うん、ベーコンをさ、はい、このブロックのベーコンを買ったことがあって、うん、ブロックのベーコンって、うん、こう切んなきゃいけないんですってでも、ねね、俺こう切ったからはいはいはいは<笑>いはいはいはいはいはいはいはじはいはいはいはいは めっちゃコメントしたの覚えられたというわけで食材は一通り切れたので焼いていこうかな待ってました見て見てハンバーガー用のパンもついてたおいしそ う, うすごいパン一個ずつしか焼けないからあれだポテトも買ったんだそうそうそうえ先にポテトあげた方がいいかなそうだね食べたいなうん、うん、先にポテトあげようそれをつまみにいい ね, いいね食べたい食べたいイエーイーイエーイパオンイエイ <笑>パオンパオンこっちも使えるんじゃない終了ワクワク止まらないワクワク止まらないワクワク止まらないワクワク止まらないこれね言っていい 翔ちゃんのね、オリジナルソングじゃないんだよ。<笑>やばい。いててて、<笑>いててて。<笑><笑>そうなんだ、ね。翔ちゃんの好きな YouTuber さんがね、うん、歌ってた曲を、翔、う、太、ん、アレンジで歌ってるだけだ。そうそうそう。まあ、その、まあ、誰だ、誰かっていうのは、あの、じゃあコメント欄で、あの、この人じゃないかみたいなのを、ちょっと予想してください。もし正解者がいたら、正解ですって言いう。<笑><笑>終了。 やっぱりね、ハンバーガーといったらポテトでしょ、うん、そうなのに ね, ね, ね入れちゃいまーす<笑>俺さずっと思ってたんだけどさんでしょう穴井幸のさクリストフいるじゃんトナカイを連れてるさプ、うん、ーちゃんに似てない顔がそうなのわかんないちょっと思い出せないな俺本当、うんうん？ちょっと後で見てみるうんなんかすげえ似てんなって思ってた顔の雰囲気がこれクリストフね <笑>出さなきゃいけないじゃんよ、いい俺が。<笑><笑>出さなきゃいけないじゃん、俺がさ。もう<笑>そこ、編集が終わった時の、この動画を。今、相手出さないかもしれない。ああ、カットされるか。い<笑>やいや、わからんけど。<笑><笑>だからみんなも気になってると思う。見てる当に、どんどんかタこれと。<笑>だから出さなきゃいけないんだよにょう美味<笑><笑>しそう。いいね。いいね。あ、塩風呂か。うん、塩風呂か。 完成です、うん、はいあ、わっくわっく止まなわっく止まららななもうほんとにこんなことばっかりしてるからさ<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑> 見て見て、お肉もね、売ってたの、こういう感じで。すごいよね。ハンバーガー用の。タレ先入れる感じいや、焼いてから、あの方がいいか。型崩れしそうじゃない焼いていこうかな。オッケー、お願いします。焼いていきまーす。いいか。ザ、テレビジョン、テレレで。もっとかっこよくやりたい。 <笑>そもそも何なんの<笑>のこのーでん<笑>トーク決めるっっっててなんん<笑>すごいいい、ね、美味しだこれ、があったかからや、や絶対 使, ってんだ 使, う使う いつもの少量のところに使おうかな。少<笑>量<笑>。こんな感じですね。ね、めちゃくちゃくと準備ができてきた。はい、ほら見てこのハンバーグも。いやあ美味しそう、ね。これがハンバーガーになるって考えると超美味しいいやあ 美,、うんね、美味しそう。っす見てこれにおおすごい。ね美味しそう。すごいことになってるよ。美味しそうだよね。玉ねぎ。ごめんねちょっと手でやっちゃってるやつ。 いいいいいいねいいねいい ね,、うん、いい ね, いいねめっちゃ美味しそう、うん、おんなーすごい。ね美味しそう で、しょうちゃんは、アボカド。いいのうん。うわー、すごいな。すごーい。ね、はい、じゃあ、もっつ、そしたら俺が。うん。いただきまーす。いただきまーす。すごいの。ほら、すごくない顔と同じ。すごいの。<笑>すごい、これ。すごいよね、うん。食べるね。うん。えー、これいくらえー、知らない。結構しそうじゃないうん。<笑>ほら、見てほら。やば。じゃちうまそう。 いただきます。いただきます。すごいな。うどう？うん。おいしい。おいしい。うん、いただきまーす。いやめっちゃおいしい。うんうん。あ。うん う, ん, うん。全然かぶりつけない。これは。おいしいうんうんうん。うん。レミグラスソースうまくない。超おいしい。うん。うんこれ合う。うん。卵に全然到達しないまだ。ね。 うんうんうまいなおいしいなえ、このターン途中でポテト挟めるのがまたいいよねうんうんうんういいねんすちゃん、こっち向いてうんめっちゃすぎるうんワンパクかアボカドどうもおいしいの、ねうんねうんねうん、合ううんうんちょうだ、ん、よ、ね、アボカドのところ食べていいどうだうんね お, おいしいよねうん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 <笑>ひょにょうというわけでといいうわけではいはい、ハンバーガーがおいしかったっていう動画でした、うん、はい、はい、いいよねよかった家で作ってみるのがあり か, かもしれないぜ、うんね、ひ, ひ真似してみてください、ね、はい吉祥寺のハンバーガーショップに行ってましたはい、はいはい、というわけ で, ですね、はい、今回はここまでにしたいと思います気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますではまたーん ほら、見て、ハ、うん、ロウィンしをう。言える、うん。かわいくない？かわいよ。うん。はい、それだけでした。ザーテレビジョン。レレレ<笑><笑><笑>はい、切ります。